最後はす中村直樹以前から追走スキルは群を抜いていたが2014シリーズはさらなる進化を遂げた全6戦中4戦で優勝その圧倒的な実力は他の選手と一線を画すつい先日のライバエキシビションでは決勝で惜しくも川端に敗れるも この追走スキルが D1 でも十分通用することを証明した今回は中村直樹の強さに迫る解剖場所はドリフトの聖地恵比寿サーキット解剖担当は D1 界随一の追走テクニックを誇る末永直人そのマシン制作理論とテクニック論は他の選手からも一目を置かれ 今回は直樹のマシンメイクロント ド, ドリフトテクニックを暴いてもらおうチャンピオン中村直樹の、えー、マシンチェックということで、えー、もちろんですね運転も上手なんですが車に秘密が何かあるんじゃないかということでこの直樹選手のマシンをちょっとチェックしていきたいなと思いますまずは外装チェックオリジン製のフルエアロに身を包んでいるが 特段変わったところはないように見えるこの車13シルビアですけど、はいえー、車重車の重さはどれぐらいですか、うん、あの純正ぐらいいじゃないですか、ね、純正ってとアンダーコートめくってやるぐらいなんであじゃあ1250とか1 3 0 0三百ぐらいぐらいエアロに身を包むものの空力性能どうこうというよりかカッコ重視ドアやフェンダーには激闘の証が深々と刻まれている 続いてはマシンの心臓部エンジンエンジン本体は2リッターのままでカムとガスケットのみ交換ターボは GCG ベースの DMAX 製でブースト 1.2 キロで400馬力仕様ドリストで一番大事なパワーバンドだいたい何回転ぐらいからこう ドリフトできるというか使える回転数っていうのはどれぐらいかな一応エキゾーストーンも一番ちっちゃいのにしてるんでお4000ぐらいからおおそれが4500とか5000回転から使えるってなってくると例えば追走なんかでちょっとつらかったりあのファイナルでギア比を結構シビアに調整しないとコースによっては辛くなっちゃうんで多分4000ぐらいから使えるこの仕様が好きなんでしょうと思います 運動性能はここで左右されるボディ補強ストラットタワーとあのこの 横, 横ですか横横フレーム横のフレーム次目があるんですけどそこ2列やったらすごいフロントがよく動く、うん、あとリアはストラット周りですかねあとこ こ, このこのフェンダー周りフェンダーのとこですかね、まあ、基本的にはサスペンションが4本フロントリアついてるんでそのサスペンションのバネから来る要は入力ボディに入力される部分を多分 補強すると効果があるんじゃないですかねそうなんです<笑>ここまで、えー、外装、えー、そしてエンジンと、えー、見てきたんですけども取り立てて特別なんかすごいというポイントはないような感じがするんですけどもこれ実は秘密はもしかしてドリフトで一番大事な足回りですか、はい、そうですねあなるほど足回りに秘密があるらしいので見ていきたいと思います 足回り編まずはフロントセクションからいってみよう自ら製作する直木ナックル装着そのメリットとはちょっとハンドル切ってみていいですかはいじゃあまずこっちに、はい、おすごいですねこれ分かりますずいぶんバキッと切れてもう壊れてんじゃないかっていうぐらい切れてますけど <咳><咳>これがいいんですかこれがいいんです角度ついて車がすんごいブレーキかかるぐらい角度がつくんですよほう。だからそのブレーキをハンドを利用してオーバースピードで飛び込んでもその角度の減速ができるんで止まるんですブレーキいらないんですこっち側の切れ角もそうなんですけど反対要はカウンター当てた時の内側ですよねかなり切れてます切れてるんですけどやっぱりちゃんとこれ考えてるんですよね どこにも当たってないですタイヤが。例えば、ね、よくあるのテンションロッド当たったりとかスタビライザーに当たったりするんですけどちゃんと当たらずにタイヤが回る要は引っかからないようになってるこれを作るにあたってこだわったポイント、はい、大事にしてるポイントっていうのを教えてください転がりですかフロントの転がりフロントの転がりあの低速コーナーのクリップつくときに内側も切れたらすごいアクセル踏んで角度が耐えるんですよ、うん、やっぱ内側が切れてないと、切れてないと そういうい低速コーナーナはくるん と, ケツがたくるんとあれを踏んだ時に巻き込んじゃうとかスピンしちゃうそうですねで一応切れ角ももともとはもっとあったんですけど切れすぎると逆にブレーキかかりすぎてしまうんですあ抵抗になっちゃってスピードが落っこちすぎちゃうとう、ね、はいなかなかすごいですねこれは<笑>ちなみにこの車はストッパーはコースによってストッパーっていうか変えてるんですけど、はい、こっちは名阪ンンとか ああいや右コーナーのところ右コーナーなんで侵、はい、入してからずっとリア荷重で、はい、いて入れるんで結構カツカツまで攻めてあるんですよストッパーが薄いという薄いっ、ね、ことです左が、はい、で右は右はこれは恵比寿対策で結構<笑>ちょっと分厚い分厚めにしてやるんですけど恵比寿の審査席前でなんかどこのコースよりも一番右の前に荷重が乗るじゃないですか要は逆関節が出やすい状態 あのストッパーを増やしましまたおすごいですね S14 純正に交換されたドアアームその理由はこれ変えた理由は何ですか14の方が強いとかそんなのあるんですかいやいや全然その外にオフセットしたかったのとあとキャンバーの角度も稼げるんであフロントのキャンバーをつけたいと、はい、あとその13用のナックルと14用のナックルがあるんですけど 一応用のナックルの方がちょっとマイルドなんですよ自分のナックルはそういうのもあって一応。ロアこれ以上延長しローアームしたらスペースは入れなくてもいいんですけど水槽とかで駆け引き区間があるじゃないですか小回りがつかないんですよ外に出すとローアーム で, であローアームを延長して体を出すと小回りがつかなくなるから、はい、かいんで離されることもあるんでこれぐらいの延長がやっぱりちょうどいいかなと思います 足回り編は続いてリアセクションへトラクションロッドを直ナはどう使う縮めるとどうなんですか<咳>調子いいんですかあのちょっと車ピークになるんですけどすごいトラクションの係りが良くなって、えー、昔はあの切れ角がなかったんで縮めるとスっポ抜けることができるですあ角度つけたときそうですねでも今はもう切れ角の時代なんで 切れ角の時代だそうですギアロアアームは純正品その訳はここの付け根をピロにすると、はい、雨の日がちょっと乗りづらくなるから、まあね、ノーマルのゴムブッシュはいなるほどそれを試したことがあるってことですねありますはい岡山国際で初めて付けたんですよ昔あそのピロのローアームはいピロのローアームをじゃあたまたま雨やって 周周中8ぐらい曲がれんんかったんですけど純正にポンとイい目トも何も変えずに変えただけで10周中ほとんど曲がれましたすごいですねリアメンバーは S15 純正を使用するツイストでいう立ち上がりのトラクショングッと乗せた時 に, 前 に, 前, に出る前に出る力欲しかったんで15メンバー でもこれ補強とか入ってますよね、はい こ, ういうはい、こういうとこねやっぱこういうの効きますかあそうですねこれ一番割れてくるとこを一応目がけて溶接してもらった割れないようにれこれよくあのー、ほらメンバーリジット加工とかって、はい、よくやる人多いと思うんですけどこれリジットじゃないはい。それも理由は雨もまあそうなんですけど固めすぎるとちょっとね 逃げ場がないんで、うん、ある程度逃げを作っておく方が、はい、雨の日とかのコンディションの時が乗りやすいってことですねはいこうパイナップルで角度つけてトラクションかかるようになるほど前側にパイナップルを装着して、はい、メンバーの角度を調節していると、はいはい、素晴らしいですねなるほどここで小ネタを一つ披露 これなんですか、このなんか板が付いてるんですけど、マフラーの熱で大概このドラシャの。あ、ブーツが。こっち側、左側のドライブシャフトのブーツが。熱で。熱でよくあかなるので、遮熱板。はい、ショップさんに作ってもらいました、これは。ああ、なるほど。<笑>ちなみに効果はすごいありますか。ああ、もうこれしてから、あの一切なくなりました、その後。ドライブシャフトトラブルが。はい、なくなりました。なるほど、これはちょっと僕も参考にしたいなと。<笑> 思いますここからはセッティングのお話車高のバランスっていうのはどういうふうに水平かほんま目で見て分からんぐらいのちょっと結合とが下がってほとんど水平だけどどっちかというとちょっと後ろ下がりぐらいと、はい、そういうふうなセットにしてる理由は後ろの方を低くする方がリア荷重になりやすいじゃあもっと前上げて後ろ下がりにしちゃえばすると振り子になっちゃうんですよね振り子 振り子っていうのは前を軸にケツがこう振られる感じになっちゃうんでプリッていくから<笑>プリッていくから<笑>この足はあの水平より気持ち下がリア果汁になりやすいぐらいの気持ち下げぐらいがすごいこうバランスよくケツ出してコントロールできたんでちなみにアライメントを、はい、ちょっとどういうふうにしてるのか教えてください、はい、フロントの、えー、まずじゃあキャンバーから5度半ぐらいです5度半ぐらいリアは リアは一度です、はい。リアはじゃあまあちゃんとタイヤがきれいに設置するように、はい、まあ一度ぐらい起こして。そうですね。例えばゼロとかにしちゃダメなんですか？リアキャンバーを。一回立てたときに縦横のバランスがすごい悪かったんですよ。要は縦のグリップと横向けた時のグリップのバランスが悪くて、はい、今はまあ一度ぐらいだと、はいはい。そうですね。マイルドに乗れるのは。 一度ぐらいいがギリギリかなと思いました、ね、すじゃああと今度、えー、フロントとリアの塔をどれぐらいか教えてください、はい、えー、今回はトーアウトフロントは5ミリ5ミリ、はい、リアはリアは塔インに5ですコースによってそれも使い分けてます 恵比寿はそのずっと降ったまま来るじゃないですかだからちょっとフロントはマイルドでもいいんですよでリアはまあこれは<笑>北岡対策なんですけど北岡が早いから<笑>ちょっと食うように無理やり頑張ってきたます要は前に進むようにう、ね、少し遠い日光、うんはい、はじゃあちなみにどんな洗い方日光はまっすぐからパキッと出すちょっとしたフェイントでパキッと出さなあかんので<笑>フロント遠いンに2ミリぐらいインインインはい、はい、リアは リアはトゼロですあ要はパッと振り出せるようにはいすごいですね考えてますね恵比寿は遠いにするとフロントが動きすぎるんで出た時の角度がちょっとつきすぎてしまうんでちょっとフロントに逃げるぐらいの方が恵比寿はいいかな、まあ、フロントのキャスターになると思うんですけど今どれぐらいキャスターはフロントはキャスターは7度です最近だと<笑> 8度と昔はつけてました、ね、多いと思うんですけど8度とかで乗ってた時はパチンと振った時にすごいフロントが巻き込むんですよスピンする方向のそうそうそうまあ昔は角度つけへんかったからよかったんですけど角度つけて巻き込むとどこのサーキットでもイン巻きしてしまって、うん、なんかちっちゃいラインになってしまうんですけど気圧差7度ぐらいにしたらすごい角度つけても。 あの大きいラインで走れるなラインに行くちっちゃくじゃなくて、はい、そうですねなるほどまあでもそれもコースによって今回恵比寿はキャスター7度じゃな い, ないですあえ今は7度じゃないはいちなみに何度なんですか<笑>今は 7, 7度半です恵比寿は壁沿いから一気に審査員席に巻き込むように、はい、いかなくゃダいなんですかアウトラインに行くと、はいまあ、流されたラインになるんで、はい、巻き込むっていうデータがあったんでキャスターを立てると。 まあ、それを利用しあ考えてますねこの後、えー、中村直樹の横に実際乗って、えー、テクニックそして車の完成度というかですねどういう風な仕上がりなのかを、はいえー、ちょっとチェックしていきたいと思いますんで、はい、直樹のリーガルマシンへ乗り込む直と助手席から直樹のテクニックを見る 速いねお願いします。 こん な, 侵入じゃなくて最近流行りの角度指名できます。 非常にあのパワーバンドがえ広くてまあ4000から8000ぐらいまできっちり4000回転使えるでえまあその中でそれをえ回転をちゃんとキープするクラッチワークもちろんあのそこはえ一生懸命やってるのは横から確認できたんですけどそれプラスあとやっぱりサスペンションですねあのこれはちょっとびっくりしました。角度を 目いっぱいつけてスピンするんじゃないのっていうぐらいの角度になってもちゃんと曲がっていけるすごく研究された足回りだなっていう印象があります。ということで、えー、今日はですね2014年ソリューガルチャンピオンの中村直樹選手をですね車も含めて、えー、大解剖ということでいろいろ見させても ら, もらったんですけれども正直ですね僕の感想はですね面倒くさいやつが戻ってきたなっていう感じですね。<笑> 本当に僕らの用語で言うと面倒くさいですこの男僕も非常に今日いい刺激になったんで僕自身ももっともっと車研究していきたいなと思います